皆さん、こんにちは。今日はですね、ジャドースマートから出ています。こちらのデジタルルームミラーですね。モデル G840 プラス。こちらの方のね、紹介をいたします。で、こちらの商品なんですけれども、まあ、ご存知の方もね、多いかと思うんですが、Amazon で今ですね、17,900 円というですね、非常にリーズナブルな価格で出ていて、なおかつ非常に人気のある商品になっております。こちらの方のですね、今回は、 え、取り付けですね。それから、機能。で、最後にですね、こちらの方の、実際の解像度ですね。昼間と夜と、ま、いうことで、こちらの方のね、ご紹介をしたいと思います。で、以前ですね、私、ックスウィンというね、今ちょうどね、この邪道、邪道のですね、ルームミラーにともじめしている、 ですけれどもまあ、こちらがですね。4万円ぐらいするですね。ルームミラー、しかも日本製のものになるんですけれどもまあ、価格としてはね。少しまあ、ハイエンドにね。近いモデルのルームミラーになるわけなんですけれども、そのデジタルルームミラーとのですね、えー、機能性のね。まあ、違いの観点でね。お伝えをしていこうと思います。はい、ということでですね、えー、まずはですね。こちらの方の、えー、取り付けですね。 えー、と、取り付けはですね、少し違っていて、これはですね、通常ですと、まあ、ここに、純正のルームミラーがついてるわけですよね。で、そこに、このゴムっていうのがついてるんですけど、このゴムで、えー、そのミラーの上に被せる形で、まあ、付けるタイプの、え、ものになります。まあ、なので、ここにですね、フロントカメラっていうのが、まあ、ついていると、まあ、いうことになりますね。例えば、 BMW とかですと、この横にですね、ミラーの横に ETC がね、ついてたりするわけなので、あの、会社によってはですね、外せないものもね、あったりします。で、m a x スインの場合はですね、これはまあ、ステッパーゴン専用のものなんですけども、厳密に言うとね、ブラケットがステッパーゴン専用のものになるわけなんですけれども、外してつけてもいいものもあれば、外しちゃうとね、困ると、まあいうね、ものもあったりするわけなので、こちらの JADO のミラーに関してはですね、 まあ、会社ですよね。まあ、BMW なんかですと、外しちゃうと ETC がね、使えなくなってしまうので、まあ、そういった車にですね、ぴったりなのではないかなと思いますね。はい。なので、まあ、そこがまずね、えー、取り付けする上で大きく違うところになっています。それからもう一つは、えー、配線に関してはですね、まあ、過去の私のね、動画の中でもですね、マックスインの、えー、デジタルルームミラーの動画であったりとか、もう一つは、 えー、ランモードというね、暗視カメラ機能のついたですね、デジタルルームミラー。そちらもね、やっていますので、まあそちらをね、参考にしていただければと思います。で、今回のこの車はですね、ステッパーゴンに付けた時の、まあ取り付け方と、まあいうことで、えー、ご承知をいただければと思います。で、電源はですね、これになりますね。で、今回このデジタルルームミラーは GPS ですね、外付けのタイプになってるんで、GPS の配線、それから、 こちらですねえ。バックカメラの配線ということで、まあ上にですね、こう配線がついてるといったタイプのものになっていますね。まあなのでね、少しまあ、あのー、ちょっと私の個人的な感想になっちゃうんですけれども、少しですね、こう配線のですね、処理というのが少ししにくいというところがあるんで、まあ今一つですね、ちょっとスッキリ感っていうところがですね、もう少しこう工夫できるとは思うんですけれどね。 うん、ちょっとね、配線の処理がね、しにくいかなというところがあるかなと思いますね。はい。まずそこがね、一点目になりますね。で、えー、それからですね、まあリアカメラに関してはですね、えー、過去の動画でもね、えー、取り上げてますので、取り付け方に関してはね、えー、全く同じになりますんで、まあこれに関しては、この JADO スマートのルームミラーに関しては、えー、ここに、まあ付けると。あとはもう配線を通す作業だけということですね。 なりますんで、えー、過去の動画を参照してください。はい。で、えー、それからですね、USB の配線になってるんで、私は今回、まあ、USB ですね、まあ、こちらからですね、えー、電源をまあ、取る、取っていますね。はい。で、駐車監視システムとか、まあ、常時電源が必要な場合な、常時電源が必要な場合ですと、USB だとね、対応しないので、 え、電源からね、まあ、取るということで、まあ、そちらも MAXWIN のですね、デジタルルームミラー等でもね、紹介をしているんで、まあ、そちらをね、えー、興味のある方はご覧になっていただければなと思います。はい。で、まあ、取り付け方に関してはね、まあ、以上になるんですけれども、で、次にですね、えー、このデジタルルームミラーのですね、えー、機能をですね、紹介したいと思います。で、これがね、非常に 17,900 円とはね、思えないような、 まあ、機能性を持ってるということなんですけれども、まずはですね、ここですね。うん。まあ、このような形で、音がちゃんと出る。で、えー、音が出て、なおかつ、ここの画面がね、えー、電源がオフになると。まあ、このような形で、まあ、ミラーとして使うこともできる。で、また立ち上げたければもう一回押せばいいですね。うん。こんな感じですね。はい。で、もう一つはですね、えー、このように、横、 そうですね。こう横こういう風な形で指で、えー、押して、指で流してやると、今これ後ろのバックカメラですね。で、それから、えー、後ろと前。で、もう一度このようにやると前ということでね、映し出すことができて、かつ、このように画面をですね、えー、上下にですね、動かすことが、まあできると。で、これは、えー、後ろも同様にこういう形でですね、画面を まあ動かすことが、まあできると。まあ言ったね。こういったね、機能。これは MaxWin でもね、付いてる機能だったんですけれども、それがこのね、JADO スマートにも付いていると。まあうところがですね、特徴的なところになりますね。はい。それから、このように、今もう収録している状態なんですけれども、えー、例えばですね、ここを押しますと、 メモリーカードですね。SD カードで。SD カードはね、この上のところについてるんですけれども、まあ見ていただければなと思いますね。ここにですね、SD カードが差し込むところがありますね。SD カードも、えー、標準でね、ついていますんで、30ギガのものがね、ついています。そのまま使えるということですね。で、これはですね、えー、録画の解像度としてはですね、1440p。 えー、1080p と 720p とこの3つがね、選べるというところもね、一つのこの大きな特徴になるかなと思います。2.5k 相当のね、解像度ということでね、非常にね、綺麗な解像度を、解像度で収録してくれるというのも特徴的なところですね。あとはこのね、ループ録画ということで、えー、何分間、一つのね、動画に対して何分間撮るかということですね。で、あと音ですね。G センサーの感度調整とか。 駐車監視モードはですね、先ほども言いましたけれども、えー、常時電源を取っていないとダメということですね。はい。それからカメラミラーということで、ね、カメラにしとくと何ずっとですね、えー、カメラのモードになるし、ミラーにすると時間が経つと、まあ、消えてくれるといった、そういったモード、まあ。もしくはね、今ここ電源のオンオフのボタンがありますけど、こちらで操作すればいいということですね。それから軌道調整ですね。で、音量調整。 それから、ここですね。GPS の日時設定であるとか、手動日時設定、24時間表示であるとか、タイムゾーンと か, とか、まあ時間の調整とかですね。この辺。それから、言語、GPS 情報、速度単位ですね。で、まずこういった機能がね、備わってるということですね。それからもう一つはですね、 こっちですね。まあ、このような形で、収録したね、画面をですね、まあ、このように、まあ、実際に、まあ、見ることができる。これもね、今今のですね、デジタルルームミラーにはもう普通についてしまっているんですけれども、この、邪道のね、デジタルルームミラーにもですね、えー、しっかりと備わってると。こっちが写真ですかね。ついてると、まあ、いうことですね。 で、まあ、例えばこんな感じで、見たいときも見れると。で、しっかりと音も聞けるということですね。はい。はい。まあ、こんな感じでですね。えー、で、あとは、ロック機能であったりとか、あとは、写真を撮りたいときは、こうい写真を撮ったりとかね、することもできると。 まあ、いうことですね。はい。で、まあ、こちら、後ろにね、切り替えたければ、この後ろに切り替えるということですね。で、まあ、普段はですね、まあ、この形で使っていただければと。で、GPS がね、ありますんで、ここに方角とかですね、速度とかっていうのが表示される。あと、時計もね、ここ表示される。これいいですよね。ちゃんとしたこういった画面の中で、時計がこのように表示されているというところ。ここは非常に見やすいなと思いますね。マックスインはね、それがなかったんで、これはね、ちゃんと、このような、 えー、通常の状態でしっかりと時計も見れるというのがね、利便性としては非常に高いんではないかなと、まあ思いますね。はい。まあ主にですね、まあこういったね、機能を兼ね備えているわけなんですけれども、まあ実際にですね、行動を走ってみて、しっかりと道路の状況であるとか、えー、車の状況、それから車のナンバーですよね。そういったものがですね、実際に車が動いている時でもですね、 えー、読み取り、読み取れるぐらいの解像度に出来上がってるのか。それからもう一つは夜です。夜暗い時もですね、しっかりと収録してくれるのかと。まあいうところをですね、引き続き検証していきたいと思います。はい。それではですね、実際に行動に出てみまして、えー、この JADO のルームミラーのですね、機能性について 見ていいいきたいと思い ま, す、はい、まあこの辺普通にね MAXWIN の4万円するですねルームミラーと、まあ、大きくはね変わらないですね非常に見やすいですし 11.66 インチもう12インチですよね画面がね非常にまあ大きくなってるっていうのはね特徴的なところではありますね でこのデジタルルームミラーはですね、カメラ、フロントカメラですね、ちょうどこの横のところについちゃってるんで、例えばこういうステップワゴンのようにですね、単眼カメラがついている、まあ、最近の車ですとね、結構今この辺のフロントガラスの真ん中のところに、単眼カメラがついちゃったりするんで、これがね、結構、死角になるというか、邪魔だったりね。 するかなっていうのがね、少し気になるところはありますね。マックスインはね、ここにね、カメラがついてるんで、これ自体が映ることっていうのはないんですけれども、ジャドの場合はですね、まあ、すれつけするメリットっていうのはもちろんあるわけなんですけれど、でも、カメラがね、この手前に行くことになってしまうんで、どうしてもね、こういったものがね、映ったりするっていうのがあります。まあ、そういった場合はね、まあ、このようにね、 上下動できるんで少しこう下げてみるっていうのもありかもしれないんですけどそうすると今度ね前が見にくかったりっていうのもあるのでやっぱりね位置的にはねこの辺になってくるかなとは思いますねちょっとやっぱりね映っちゃうっていうところがね少しねあのー、まあ好みの問題もありますけれど私はねやっぱりできるだけこう映らない方がいいのかなって思ったりしますね まあ一応一旦あるということですね。それから今解像度としては、まあ、1440p ですね。にしてます。まあ最強にしてるんですけども、まあもちろん日中ですけどね、もう夕方ですけれど、まあまだ明るいんですけれども、しっかりとですね、前の車のナンバーもね、捉えてる。なおかつ今横のね、ラブ4ですね。テイクストレール、まあナンバーもね、 まあ、それなりにはしっかりと見えてるかなと思いますね。で、このように、後ろになりますね。後ろは少しね、カメラ自体のパフォーマンスっていうのも、まあ、落ちるみたいなんですけれども、後ろはどうかっていうことですね。まあ、後ろもね、しっかりと、あの、ナンバーですね。まあ、CRV が今、後ろにいますけれども、ナンバーをね、見るということもしっかりと、 まあできるかなと思いますね。MAXU の場合はですね、ズームができるんですよね。でもこれは、まあちょっとそれが、まあできないということですよね。もうちょっとね、ズームにしてみたいなっていうところはね、正直ありますよね。これが、あの、U なのか、和なのか、ちょっといまいちわからないところも<笑>あったりするかなとは思うんですけど、まあそれは、まあパソコン上で、まあ、あげたですね、 動画を見ると、まあ、しっかりと映、まあ、っているというのは、ねまあ、確認できるので、このミラー上でも、ね、全く見えないことはないので、まあ、パフォーマンスとしてはです、ね、十分なのかなと勇気が、ね、あの私の中ではします。はい、で今、ね、自宅のパーキングに戻ってきたんで、あとはです、ね、パーキングに入れた時の、ね、ガイドラインがどんな感じかですねで。このような形でリバースに入れると、しっかりと、ね、切り替わるようになっているというのも マックスインと、まあ、大きくは変わらないですとねこの横にね車の絵がね載ってたりしますけども実際はソナーとかはねまだ付けてないというか連動してるわけではないので単純に普通の、まあ、イラストになってるということなので、まあ、大きく機能性ということで言ったら変わらないかなという気がしますねはい、まあ、こんな感じでね切り替わりますねただですね後ろなんですけれども カメラのね、角度ですよね。リアカメラの角度をね、ちょっと合わせてあげないとですね、適切な場所にガイドラインがですね、かかってくれないので、これだとね、何が何だかよくわからないんですよね。で、実際今これ純正のですね、バックカメラがこんな状態なので、まあ、こう見ていただくとですね、あまりね、ちょっと広角じゃないっていうところがね、ありますよね。 うん、純正の場合ですとね非常に高額になっているので周りの見渡しがいいんですけれども少しね狭いかなっていう感じがあるかなとこれはもうマックスウィンの、まあ、デジタルルームミラーもね同様に言えるんですけれどもやはりですねこのデジタルルームミラーだけでは後ろのちょっと判断っていうのは難しいかなっていうところはあるかもしれないですねはい、はい、このような形でまた切り替わりますねはい で、引き続きましてですね、えー、今度はですね、夜ですね、になった時の、この、JADO のね、ルームミラーの、ま、解像度のね、えー、検証ということでしていきたいと思います。で、このようにですね、スイッチを切ると、うん、こんな感じで、なんかスバルのね、なんか車みたいな感じで<笑>、ま、あ音がですね、まあ、出ますね。ちなみに、 えー、先ほどちょっとお見せしなかったので、電源を入れるとどうなるかというと、このような形で、邪道スマートというね、文字が出てくるようになります。はい。それではね、夜になりましたので、こちらの邪道スマートの解像度のね、検証をしていきたいと思います。まあ、主にですね、ナンバープレートの認識ですね。 道路の状況であるとか、まあ、車の状況。まあ、その辺はですね、さすがに、ま、最近のドライブレコーダーでしたら、しっかりと見えると思いますんで、やはり肝心なのが細かいところですよね。あの、今、後ろ、車止まってますけれども、ナンバーのところですね、えー、しっかりとですね、すべての文字が認識できるかというところですね。後ろの軽トラックのナンバーはね、しっかりとね、認識することができますね。はい。で、 前はどうかというとなんですけれども、まあ、今、ね、ちょうどねノアが前を走っているんですけれども、まあ、こうやってね、まあ、車間をね開けてる時ですよね、まあ、このぐらいの車間で今走ってる時ですとさすがに前のナンバーまでですね読み取ることっていうのはまあできないんですけれども 止まった時にナンバーがしっかりと、まあ、読めるのかというところがまず重要なポイントになってくるのではないかなと思うんですけれども、まあ、その辺がどうかっていうことですよね。まあ、今ちょうど止まりますので見てみたいと思うんですけれどもどうしても前の、ね、ヘッドライトが明るかったりしてですねナンバーがこう光ってたりするとね見えにくかったりするパターンもあったりするんですけれども、まあ、前もねしっかりとですね えー、見えますね。うん。しっかりと鮮明にですね、えー、ナンバープレートを見ることができる。確認することがしっかりできますね。うん。で、後ろもですね、そうですね。やっぱ後ろはね、今、えー、軽トラックいますけども、車間がね、少しこう空いてる状態ですとね、やはりちょっとこう、見えないかなと。大きな数字のところは見えるんですけどね、漢字の部分であるとか、あとひらがなの部分ですよね。そこが、 やはりね、見ることっていうのが結構ね、難しいのかなという気がね、あの、しますよね。うん。で、これが今度ですね。 動いてる時ですよね。止まってる時でね、こういった状態になってるので、実際に車が走ってる時ですよね。に、えー、ナンバーをねあの、映し出すことができるのかっていうとですね、まあそこも、まあ、マックスインの時もそうだったんですけれども、結構ね、あの、厳しいかなという気が、まあしなくはないですけれど。 うん、まあタクシーのナンバーも、ね、しっかりと、まあ、見えますよね、うん。そこは非常にいいところかなと思いますね。まあ、夜でもしっかりとですね、えー、それなりのですね解像度で映し出してくれてるというところが非常に特徴的なところなのではないかなと思いますね。さすがにですね、こう対向車の、ね、ナンバーとかをですね走りながら あの、認識できるかというと、なかなかそこはね、まあ、難しいところなのかなとは思いますけれども、夜でもこれだけくっきりとね、見えるんであればもう十分かなっていうほどですね、もうしっかりとね、綺麗に鮮明にね、見えてますよね。うん。なので、17,900 円っていう価格を考えるとですね、もう十分すぎるほどのパフォーマンスをしっかりと、この JADO スマートというね、モデル G840 プラスですか、のミラーはですね、しっかりと、まあ、 しっかりとですね、ドライブレコーダーとしての機能性も持ってますし、このデジタルルームミラーとしてのですね、えー、まあ、機能性の良さですよね。利便性の良さというものもしっかりと持っているので、まあ、これはですね、17,900 円でこの機能がですね、手に入るということなのであれば、確実にね、買いなのではないかなと。 で一番最初ですね、この動画の中の、この動画の最初でもお話をしたんですけれども、まあ、外車ですよね、まあ、BMW みたいに、ミラーの横にですね、ETC カードを挿すような、そういった車の場合ですとね、ミラーをね外して交換することっていうのは、やっぱりできないわけですよね、そうするとこういったですね、ミラーに据え付けてつけるタイプのデジタルルームミラーというものが、やはりね、 使えるのかなと思いますねそういった車にとってもですね、この JADO スマートというね、デジタルルームミラーというのは非常に有効的なカー用品なのではないかなと、まあ、いうことを今回ですね、こちらを使ってみて私自身感じたところでした。はい。ということで今回はですね、JADO スマートのモデル G840 プラスデジタルルームミラー、こちらの方の紹介をいたしました。 今回もこの動画を通じましてお付き合いのほどどうもありがとうございました。また興味がございましたらチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。失礼をいたします。もう一つね、最後に優れてる機能があるなと思いましたのでご紹介するんですけれども、えっ、ー、と、こちらの方ですね。えっ、ー、とですね。このように、あのリバース設定のところに、このリバース え、鏡像造っていう、えー、項目があるんですけど、ここをね、オフにするとですね、まあ、このように、えー、通常ですとね、鏡写りになってるんですよね。で、今これ、状況的には、えー、車高前駐車禁止ということで、普通にこう映ってる。うん。で、通常ね、純正が非常に見やすいんですけど、まあ、純正もですね、鏡写りになってて、反転してるんですよ。 で今これで見ると、車が今、右にあるようになってますよね。でもこれで行くと、まあ左に映ってると、まあ、いうことなんですよね。そこがね、ちょっとね、違うところではあるんですけれども、まあ、どっちが見やすいかっていうところですよね。まあ、通常やっぱり純正が一番違和感なくね、あの、見やすかったりするんですけれどね。うん。まあ、このようにですね、この JADO のスマート、こちらの方のデジタルルームミラーは、 しっかりとですね、胸像の切り替え機能っていうのが、まあ、ついてると。ま あ, あ、いうところもですね、非常に優れたポイントの一つになるのかなと思います。